ののび太さん教習所行かないのああ諦めたプレイキですネットの方が楽しいしもしも免許が取れたらって考えたことないのそうだもしも「ボックス使ってみてもしも僕が免許を取ったらえーこれが僕の車いいな可かわいい車乗ってもいいえねえどっか行こうえーホンどうしよう<笑>免許取るよやっぱり知らない<笑>君は忘れちゃったジャイコよジャイコトヨタです